皆さん、こんこにちは今回も猿に代わって解説しますのでよければ最後まで見てやってください8月も後半になるとめっきり涼しくなったので猿は日遊びばかりやってますが今回は焚き火ではなくてセリアのミニスウェーデントおうちです前回までの動画ではトーチの穴を拡大したり穴は開けずに寄付希望で燃やしたりしましたが視聴者の方から 空気が足りないというご指摘をたくさんいただきましたので、今回は、トーチの中央、上から下まで通する穴を開けて、さらに、トーチの底に近い部分にも、複数の空気穴を開けてみました。これでもか川というぐらいに空気穴を開けてます。下の方の横からも空気が入る穴を開けます。 するとこの時、予想はしてましたがやってしまいました考えればわかることですがもともと際どい部分に直径1センチの大きな穴を開けてますので仕方ありませんおそらくこれでもまだ空気は足りないだろうと思いましたので別のトーチでやり直すのではなくこのまま続けていくことにします 念のため木工用ボンドでくっつけて完全にくっついて乾くまで23日の間放置しておこうと思います前回までの経験でトーチの下の方は最後の最後まで燃えずに残る傾向だったのでボンドで接着しておけばおそらく大丈夫ではないかと思いますちなみに一般的な木工用ボンドは酢酸ビニル樹脂という成分でできていて 耐熱温度は60度から80度らしいので、熱には強くありません。そこで、接着剤で止めた上から、針金をぐるぐる巻きにしておきました。今回は、燃えているトーチの上に直接シェラカップを置いてお茶を沸かすことが目標なので、もし、燃えている途中でトーチが中央から真っ二つに割れてしまったら、シェラカップのお湯ごと、倒れてしまい、目も当てられません。 それだけは避けたいと思います細工は流流ですサルバージョンのミニ数 A 電灯落ちが完成しました本当は空気穴をと2か所増やすつもりで穴を開けていたので少しバランスの悪い開け方になっていますがこれでよしとしますある視聴者さんからキャンドゥーの シェラカップ網をトーチの底に敷くのが良いのではないかというご提案をいただきました。トーチの底に網を敷いて少し底を浮かせることによってトーチ底からの空気の流入が促進できるように思いましたのでその通りにやってみます。今回は着火剤を使わない代わりに灯油を少しだけ中央の穴に垂らして染み込ませてみました。猿は燃えにくい薪を使う際に よく灯油を使うのですがこれは慣れてないと危険なやり方なので絶対に真似はしないでくださいサルは灯地中央の穴から炎が噴き出すことを期待していましたが予想外に開けた空気穴に染み込んだ灯油に反応して灯地側面から炎が上がっています側面ににじみ出た灯油が燃え尽きた後は 期待通り、トーチ中央の穴から炎が昇るようになってきました。ただし、そのまま放置していると、やはり空気不足なのか、頬の勢いが衰え、次第に、怪しくなってきました。根本的な空気不足を解決するためには、もはや、トーチ側面の4方向に入っているスリットの幅を広げるしかないのかもしれません。まあ 寄付希望で空気を送ってやれば解決しますし、一般的なスウェーデン統治の場合でも、寄付希望を駆使することで、燃焼状態を調整するのは、同じことだと思いますので、そうした意味では、この状態は、何も特別に悪いことではないようにも思います。やむを得ず、着火剤を使いますが、今回は、ファイアライターズを統治状に置いて、上から下に向かって燃やす方法を試してみます。 今回は前回までの2回と違ってトーチの底から空気が入りやすいようシェラカップ網を敷いていますし空気穴も一番増やしていますので以前よりも酸欠にはなりにくく皮膚希望も要所要所では使いましたが前回のように終始吹き続けるような必要はありませんでしたしたがって見て楽しむ余裕があり スウェーデン島を散らしい楽しみ方をすることができました一般的に焚き火だと燃料の下の方に着火して上に向かって燃え広げていく方法が普通だと思いますがスウェーデン島落ちの場合は上に点火して下に燃え広がらせることになりますただしその場合でも下から空気が入って上昇気流を作ることは欠かせないようです 今回は、トーチの上にシェラカップを直置きして、茶を沸かすことも、目的に合っています。ただ実際には、シェラカップを置くと、やはり上昇気球が妨げられて、明らかに、消えそうになりました。そこでシェラカップ網を上下逆さまにして、トーチの上に置き、その上からシェラカップを置くと、木が消えることなく、湯を沸かすことができました。 おそらく今回の方法が今までで一番上手にこのセリアのトーチを楽しめたと思います。<音楽> 焼いても、そこの部分まで完全に燃え尽くすことはできませんでしたが、まあ、良しとしたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。